はいどうもですさて本日はこちら紬組さんから動画をお届けしたいというふうに思います。えー、お盆休みも終わりましたね。あの皆さんどうお過ごしでしたでしょうか。あのー、なかなか遠出はしにくかったかなというふうに思うんですけども。 家の中とか近場とかでですね、あのリフレッシュできてたなというふうに思いますが、えっ、ー、と本日はですね、CWL というですね、世界、えっ、ー、とクラスの大会のニックのね大会があるんですけども、その中から動画をお届けしたいというふうに思っています。えっ、ー、とこれフランスのクランさんですね、残念ながらね、87ということで星3取れずだったんですけども、もめっちゃ欲しいんですね、こう98とかもう99とかもうこういう、本当にもう何て言うのかなぁ、もう ビビタルさ、本当に微妙なところだったんですけどね。まあ、悔しいですね。まあ、自分もなかなかあの動画を撮らさせてもらいながら、その一緒に対戦もこうチャットとかで盛り上がれたらいいんですけど、なかなかそれできなくてですね、あの気持ちの共有をしたいんだけどもできないのはもどかしさもあるんですけど、まあ、ただね、やっぱり一遍一 戦, 一戦うーんこういうのを落とすと、僕もやっぱり悔しいですよね。はい まあえっと、本日のですね、その中ででも、えー、っと、光ったアタックを見ていきたいというふうに思います。で、えー、今、タウンホール12、13ってですね、結構陸環境まだまだ強いんですね。あの、タンホール14が圧倒的ドラゴン環境と今言われているので、ついその、クラクラの攻め全体がこう、空に引っ張られがちになっている感じがするんですけども、実は12、13って、全然陸使えます。で、なんなら陸の方が、 良いケースも多々あるというか結構強いですね。で、今日見てほしいのはこれなんですよ。何せこれ。グランドウォーデンのオデヒーからのペッカスパビスの中華式系ですね。で、えー、っと、これね、何がいいかっていうと、えー、こういう透析機器とかインフェルのこれをレイジを使ったグランドウォーデンヒーラーでぶち寄っていくんですね。これがね、すんごい破壊力です。ちょっと見てほしいんですが、 通常ね、透析機とか、インフェルノって、守備の要なんで、そう簡単にやられないようなところにあるわけですよ。これだってもう食い火がね、壁の外から届くような場所にはないじゃないですか。中に入れば、クロスボウの陸が打ってきますよとか、こういうね、えっ、ー、と、罠がふんだんに仕掛けられていて、そう簡単に透析機は折らせませんよっていう配置なはずなんですけども、このグランドウォーデの射程ですよね。この射程。 この長さっていうのが、実はすごいヒーラーをつけた時に、効力を発揮して、あの、相手の射程に入らずに、こう、グランドボーデンが殴れちゃうので、低火力の状態で延々と攻撃し続けることができるんですね。でこんな風に、えっと、火力が上がるところは、レイジを一発使うことによって、投石器を折り、クロスウを折り、さらに、このマルチインフェも折っていっちゃうんですね。 あのこれだけのアダパンテージが取れるっていうのは実はえげつないことで、あ、クロスバー残るのかな、うん、ここまで折らなかったかもしれない。乗折らないかなはい、折らないですね。で、まただ、投石とですよ、マルチインフェルノをグランドボーデンに0時、えー、使っただけで折っていっちゃうっていう。しかも、ま、時間的に言っても、ま、約1分弱ですよね。これから全開にかかる時間が、えー、このグランドボーデンの おでひいっていうんですけども、使ってから約1分20秒ぐらいで全開に持ってきたってるんで、すごいスピード感もあるっていうところからすると、今みたいに宝石やインフェルノをここ、ね、折れてしまう、ブランドオーデンのおでひで折れてしまうような村を見つけることができるかどうかっていうのは、あの今、タンフル12、13で、 あの陸攻めを特に今このペッカスパビ付けの攻めをする上ではすごくあの重要なポイントなのかなと思います。やっぱね、中華式めちゃ強いですよね。あの、まあ、純粋な中華式ってウィヒーから突撃艦イエティ打ってっていうパターンで入ってくくんですけどもあのこういうグランドウォーデンのオデヒーから入るパターンっていうのが実は事故めちゃ少ないんですね。あのオデヒーって早々 えー、と大きく狙いをずれるようなところっていうのは、まあ、起こりにくいんですね。クイヒに比べると。起こりにくいので、それでしっかりと安定的に削りたい施設を削りたいところまで削って、そこからペッカ、スパビズを展開していくっていうパターンですね。この圧倒的なスパビズとペッカーの残り具合、なんならグランドオーデン、アーチャークイーン、ロイヤルチャンピオン全部残しみたいな感じになっているので、これですよね。 あのどこをやっぱりこれで削れるかっていうのを見極めることがすごく大事で、今回であれば見るべきポイントはまず投石機ですね。まあ、比較的壁の一層目にあるので、これは狙えるかなって思いますよね。で、その時にクロス2機からダメージ受けちゃうと結構きついんですけども、これクロス1機、この距離だったら全然グランドボーデン、範囲に入らずに外からこう投石殴れちゃうんですけど、当然このクロスは効いてきますよね。こいつの射程はあの結構やっぱり手前側にこう寄ってるので、 グランドウォーデンに当たってくる。さらに投石が、えっ、ー、と、ダメージ当然与えてくるので、グランドウォーデンに。あの、ヒーラーだけでは耐えきれないから、じゃあそこにレイジをかけましょうってやった時に、近くに何かインフェルノもあるぞ、みたいな感じで、そこも潰していくっていうところですね。あの、グランドウォーデンに、えっ、ー、と、ヒーラーつけて、こう、おでひやるときに注意したいのは、コスト20枠以上かない。これ13で言うと、20枠を未満のユニットで削りを入れていくようにしないと、 あの、グランドウォーデンそっちに引っ張られちゃうんですね。引っ張られちゃって、あの、狙ったところからずれていっちゃうんで、あの、ふんだんに、あの、ウィザードとかね、あの、ベビドとか、あの、ペッカとかをバンバンバンバン使って、グランドウォーデンをサポートしていくっていうのは、ちょっとあんまり、えっ、ー、と、やらない方がいいですね。事故につながっちゃうんで。なんですけども、今の、えっ、ー、と、おばちゃんさんみたいに、えー、ウィザードとか、バルーンとか、あとはまあ、ちっちゃいアージャーとか、そういう、えー、小粒ユニットをちょっとずつこう、サポートで使いながら、えー、グランドウォーデンがしっかり狙ったところに、 飛んでいくようにこう周りを削ってあげて、にかつま時短もすると、最後レイジを一発使っても十分お釣りくるんですね。このアドバンテージからすると、あの透析機一本をレイジーグランドウォーデンで折れるんだったら、これでっかいアドバンテージになるので、それができるかどうかっていうところをよく見極めるのがポイントになるのかなというふうに思います。で、えー、これですね。うんと次。 えー、っと、アリエルさんのアタック見てほしいんですけども、うん、とこれもね、投石器を狙っていきます。これですね。で、この1本を折るたびにレイジを一発使うんですけども、全然そのレイジはあってもいいレイジです。あのー、これをやっぱり折れることによって何がいいかというと2つメリットがあって、1つは、えー、この投石器っていうタウンホール13における最重要、まあ、2番目かな、タウンホールが1番だけども、まあ、その次に、ね、重要な防衛の施設を1個削ることができる。プラス、 ここまで削ることができるので、こういうふうに。高くね、カットができるわけですよ。そうすると、次に出てくるペッカたちが、えー、こっちにこう反れないですよね。反れずにまっすぐ狙った方向に行ってくれるっていうこと。このやっぱりサイドカット効果っていうのが結構バカにならなくて、あのここをカットできるってすごくでかいんですね。あのそういうあの主要な防衛を潰すプラスサイドカットっていう、うダブルの効果があるので、これをね、0時1個で、 もうほぼノーリスクでできちゃうっていう、まあ、そこに関しては美味しいと言わざるを得ないので、あのまあ、どこかしこでもそれができるってわけでもないんですね、当然、こうテスラが今これ、入ってきましたけども、これ多分、イーグル砲をね、今、グランドウォーデンのお出火で狙おうとした場合に、テスラがばばっと入ってきて、グランドウォーデン潰してやろうってことですね、トーム使わされちゃったら、これ、大リツアドパンテージになっちゃって、トームは使いたくないわけですよね。 っていうところ、まあ、こういうようなグランドボーデン対策をやっぱり相手もしてくるぐらい、このおでひっていうのはタウンホール13において警戒されている、すごくあの汎用性が高くて強いあの戦術になりますので、ぜひね、あのこのパターンっていうのをあのいろんな場面で使っていただけると、あのそこからのペッカスパビがものすごく伸びやすくなるので、表層をね、軽くグランドォーデンで削るっていうのも、まあ、ないことはないんですが、 それをするよりは奥までこうぐさっと削っていく。で、えー、と、今回はジャンプ2枚を使って奥に入っていきますね。こういうふうに。なんだけども、ここから、えー、と、突、えー、と、まじだ、ウッドランチャーを入れていくっていう手もありますね。今回、おそらくこのジャンプ2枚使ったのは、こっち側、えー、この外周側のこの部分ですね。この部分っていうのをしっかりと削りたかったってことなんですね。だからバルキリーが出てきていますけども、あの、こういう壁の隙間がこうあるじゃないですか。こういう、えー、隙間のある配置に対しては、 東火兵舎外側に置いて、ここからバルキリーを出していくっていうパターンですね。が結構伝えます。そうすると、バルキリーのスピードがなかなかこうね、早いので、あの中心部にいるペッカソウだけに、外周のバルキリーが追いついていい感じでこう面で押し上げてってくれるね。っていうようなパターンを作っていくっていうのも一つあるし、さっきの一本目のおばちゃなさんみたいに、 えー、ウッドランチャーでゴリゴリをしていくっていうパターンもありますね。まあ、ウッドランチャーゴリゴリをしていく場合は、今回のこの相手の配置みたいに、この外周部分がね、こう、あんまり美味しくない、お美味しくない、壁の中側までこう、入っていくようなえ仕事をね、こうね、えするようなえ外周部ではなくて、本当にもう、表層だけを、さらっとこう、この部分ね、この部分だけをさらっ を削りたいんであればこれはもううキングを使う方ががむしろコスパがいいです、ね、ここにえと東海社なんか使うと外周がオーバーキルになっててもっないんでだったら中心部分にドーンとウッドランチャーをえー突入させていこうっていうパターンで考えていくの外周部に出すユニットがどれだけ仕事ができる配置になってるかっていうところで使い分けるのがいいのかなというふうに思いますではねもう一本いってみましょう えー、次、これですね。えー、っと、これも、アリエルさんのアタックになるんですけども、で今度もウッドランチャー系ですね。あの、投下弊社系ですね。ごめんなさい。で、えー、狙っていくべきところは、この投石機器。このね、遠くからでもいけるんですね。あのー、行けるポイントは、これ実はクロス棒がね、あんま効いてないんですよ。ここに。効いてないから、投石機器が狙える。プラス、この外周部にも、しっかりこうね、スニーゴブなんかは出 て, ていくことによって、こういうところですね。サイドカットをしてるんですね、これ。 サイドカットをこういうとこしていきながら、グランドオーデンのターゲットをこう奥へ奥へとこまっすぐ、えー、反らさずに向けるっていう感じですね。かつ、これをカットしておくことによって、当然時短になるので、おで引いてあのゆっくりゆっくり進むから時短しないと、やっぱ最後時間切れが怖いですね。なので、そういう時短時間切れかつサイドカットの役目を兼ねてこう外し、えー、とグランドオーデンが進まないでいい方向。それ いそうな方向を削っていくでもう1個はこれねグランドボデンのお出ひやりながらぼーっとこれ見ちゃう方もいると思うんですよ。あのグランドボデンやられたらやべえなと思って。だけど、ゆっくりゆっくり進むので、まあ、よっぽどテスラとかがバンバン生えてこない限りは、こういうカットですね、こういうところ。ベビドラでこれやってましたけども、あのリアルさん。こんな感じでもうジョ、えー、グランドボデンのお出ひやしながら次、 主力のペッカとスパビーズをこんな風に入れていくためのサイドカットっていうのも始めておくっていう感じですね。で、目標の投石を壊したらすぐにペッカを出す。今回はここが残ってたんで、ペッカをこっちから当てるのとこっちから当てるか通して合流させながら中へ入れていくっていうパターンにしていきましたね。これうまいですね。こっち側にカットされているので、もうそれより心配ないから、こっちから出せばこう行くし、こっちから出してもこう行くというね、感じですでさっきみたいに外周部なんですけども、 こういうところ、壁の中に入っていけますよね。で、相手のロイちゃんとかも倒せるので、これをやるために中からバルキリを出してきて、外周部分のカットを早めていくね。で、それにこうするかのように中心部分の人たちも前進を進めていくという格好で、うーん、やっぱりこうなっているともう止めようがないですよね。相手のロイちゃんはロイちゃん対ロイちゃん、これで潰していく。中心部分に入ったスパビズは、 これねこの時間帯まで生きているっていうのが実は結構すごいんですね。あのパビズって中盤ぐらいで仮にやられちゃっても、まあ、この戦術の場合、刺して問題になるケースっていうのは、あまあまあ問題になることはあるかな。あの致命傷ではないっていう言い方が正しいかもしれないあの最後は、このペッカにまこれヒーラーついてるじゃないですか。ペカヒーで押していきながら後ろから来るこのアーチャークイーン。 ペッカがペッカに守られてどんどん進んでいくっていうパターンで最後全開にで伸びるんですけど今回みたいにスパウィズが残っていればねなおいいんですが残んなくても今言ったペッカとヒーラーとアーチャークイーンが残っているとそのまま押し切れちゃうのであのー、自分でやってみてうまくいかないなと思った場合にあのペッカと、えー、ヒーラーとアーチャークイーンかこれがやられちゃってるようだとどこかしらで0時ヒーラーが機能しないとか あのシングルインフェに焼かれちゃっていてペッカがやられちゃうとか、そういうね、あのペッカがやられちゃう的な要素っていうのが、ね、失敗の原因になることが多いんでね。なんでそこをよくケアしながら使っていくといいかなというふうに思います。後ろから出すスパビズは、序盤から中盤ですね、終盤の入りかけぐらいまで仕事をしてくれれば、ま あ, あとはペッカ、ヒーラー、アーチャークイーン、これで押し切るという感じですね。 いやー、すーげー綺麗に入っていきましたね。まあ、もう一回これプラン見ていきましょうか。こんな感じで、えっ、ー、とですね、今回の、えパケット、透析機ですね。こっち側をやっぱ狙っていくっていう、その理由は、こっち側を狙っていっちゃうと、あのー、こっから先のね、プランが描きにくいんですよね。えっ、ー、とー、ここなんていうかな、ここをこう壊したときに、多分ね、これもね、壊せるんですよ。やろうと思えば。この辺に全部、えっ、ー、とー、 25分とかこう当てていきながら、ガーッとね、えっと、透、えーまで持っていけると思うんですね。これも、えっ、ー、と、対空、対空なんで大丈夫なんですけど、これやっちゃうと、そこまでこう削った後のプランニングがやりにくくって、こう入っていっても、えっ、ー、と、なかなか入りにくいんですよ。ここね、えっ、ー、と、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプみたいな感じになっちゃった。これダメですよね。で、ここがこうまあ、入っていって、こっちから行こうと思っても壁、ここ、 えっ、ー、と、隙間から入れるのすごくまず難しいし、ジャンプ、まあ、ジャンプで、さらにここにもう一個ジャンプって感じになっちゃうかな。まあまりだから、そのえっ、ー、とジャンプ3枚くらい使わなきゃいけないから美味しくないんですよねで。それに対してこっち側を削ることによって何ができるかとうと、ここを削って中央からこう入っていくことができれば、ここはスムーズに入るじゃないですか、ここはね。えっ、ー、と、ごめん、こうかこう、こう、入っていきます、ね、で、ここにジャンプ、 ジャンプみたいなことをすると、全部この辺、えっと、一網打尽にできる感じに繋がるんですよね。タウンホールを壊した後っていうのは、もう火力がそんなないので、壁はもう最後に、ね、こういうとこね、こじ開けてくれよって、ここまで到達できれば十分だよっていうね。ジャンプの呪文がやっぱ3枚必要になってきてるようなルートっていうのは、仮にアドバンテージがあったとしても、えっと、そこを削った後が辛くなっちゃうので、 であれば、なるべく壁を乗り越える必要の少ないルートっていうのを考えていったときに、今回ですね、えっ、ー、と、アリエルさんがね、狙ったポイント、少し手前側になおかつあるんで、まあこれも狙いやすいし、この投から入っていって、1枚、2枚のジャンプですね。っていう感じで、えーと、スムーズに最終の目的地まで、この部分ですね、到着できるような、えっ、ー、と、ルートが作れる投石機を狙っていく。これがやっぱ重要ですね。 なのでまあ、えー、と投石器を狙うんですけども、えー、狙えるから狙えばいいっていうんじゃなくて狙ったあと、えー、どれだけ少ない呪文だったりスーパーボールブレーカー、まあ、まあ、ボールブレーカーもあるかな等々で壁の処理壁を乗り越えていく手間がどれだけ少ないかっていうところを見越すでまあ、もう1個は壁を乗り越えるにはこットランチャーでゴーンっていう風に行っちゃう手もあるんですけど、まあ、外, 外周部ですねこの辺がやっぱりあの万が一アチャクインがこう出てきたりとかロイちゃんもいるし これ、キングだけじゃやっぱきついよなっていうふうになった場合には、10日弊社が使いたいということになってくるので、えっ、ー、と、これ仮にウッドランチャーでいっちゃうと多分ですね、この辺がみんな残っちゃうんですね。ゴリッと残っちゃうので、キングが途中でやられちゃって、そうならないようにしっかりと、えっ、ー、と、火力を見極めながら、ウッドを使うのか、1投下弊社を使うのか、えー、そこら辺のですね、えっ、ー、と選択っていうのをしていく。まあ、この辺が、 えっ、ー、と、このペッカスパビズのお出火から、えー、やる上での、まあ、プランニングのポイントになってくるのかなという感じですね。今回の皆さんのアタックを見ている限りは。いや、でもうまいですよね。あの、こう、模範解答があるから今みたいなことが言えるんですけど、まあ、今回のアディエルさんみたいに、こうね、綺麗に取ってくる、実はペッカスパビズってそんなに多くなくって、ユニット残りすぎなんですね、これ。<笑>あの、ペッカとスパビズほぼほぼやられてないじゃないですか。こんなのね、 相当目にかかれない、相当上手な、あの、なんていうかな、えっ、ー、と、攻めになっているのであの、もう本当にこの配置されてる模範解答ですよね。それがどういう考え方でできているのかっていうところ、まあ、本人に聞いてないので、まあ、僕の推測も結構含まれるんですけども、あの参考になればなというところでですね、まあ、こんな風な考え方じゃないかなという意味で話をさせてもらっています。ラストえー、りょうさん行きましょう。これですね、ダンホール12のペッカスパルスですね。 これも、これも純正な中華式ってやつですね。えっ、ー、と、どうやるかっていうと、これ突撃機関をね、使わないんで、まあ中華式とは呼べないかもしんない。もしかすると。<笑>あの、えっ、ー、と、違うよっていう話になるかもしんないですけども、えー、ライトニングを使うんですね。ライトニングを使って、ここ、えっ、ー、と、シングル、あマルチインフェルノを削っていきます。で、えー、食い火。さらにグランドボデンをつける理由は、これ完全も時短ですね。 グランドオーデンをつけてアーチャークイーンの時短をしながらライトニングを使ってここはい折っていきます。でそうすることによって深々とこうカットを入れる形にするわけですね。こういうふうに。で、えー、ペッカスパビズをこっち方面からガツンとこう流し込んでいくい、ね。まあ、さっきのグランドオーデンでやるとイヤオがガなしにこう奥深くまでカットが入っちゃうっていうね、格好になるわけなんですけども今みたいな形でライトニングを使ってアーチャークイーンで、ね、手前側を削る、奥側はライトニングっていうことをするとまあ、さっき言ったペッカスパビーズ。 あーと、グランドでのお出火でやったカットみたいな感じになってくるってことですね。まあ、いずれにせよ、やっぱりペッカだったりスパビズがあらのぬの方向にそれちゃうと、この戦術当然ながらアウチなので、まあ、そうなってほしくないので、しっかりですね、カットすべきところはするというところですね。で、これね、僕びっくりしたのは、あ、マジか、レイジーとジャンプここに使っちゃうんだっていうことですね。あの、これはね、正直ビビりました。なこっちのさ、 イーグル砲とかクロスボ棒区画のケアどうすんだろうなと思ってこれ見てたんだけど意外とねやっぱりペッカの壁開け性能がすんげえ高いんですよねで、豆フみたいにねこの壁をねバンバン殴り開けるわけですよ見ててもらいたいんですけどまあこれね今回は、えっと、壁の外側はあんまり美味しくないんで壁の中側にねえっと施設があるから10日弊社から出てきたのはねホグライダーですねヴァルキリーにしちゃうと壁の外ばっか回っちゃって中側が潰せないん で, でこんな感じで えペッカーたちがまず壁を殴り上げていくんですけども、あ、これ、ホグライダーも結構いい仕事してるな、すんごっ。あのこんな感じで、ね、壁をゴ ン, ゴンゴンゴン殴り上げてくれるんですね。ガツンって。で、それで進んでいきます。はい。アーチャークイーン途中で怒っちゃっていますけども、まあ、最終的にペッカーが残っているっていうのがまず大きいですね。ペッカー3体プラスヒーラーがこんだけ残っていると、もう時間切れゲーは怖くない。 で、外周に関しては、もう、その、ウィザードたちが大量にいるので、結ッカを盾にしながらウィザードっていう感じの役割分担が成り立ってますよね。これ、強えなぁ。相当強い。なんかもう、ウィザードの大群やばいっすね、これもわっさーみたいな感じで。ふふふ。いないぐらいにね、こう、ま、え、あ、ー、法攻撃をしっかりと言ってくれるんですけども、こんな感じですね。 ペッカがやっぱりヒーラーがついてる状態で生き残ると相当あのダメージを食らってもえっ、ー、とやられない、いい感じの盾になってくれるんで、あとはそれを盾にしながらウィザードが攻めていくという感じですね。ガチャクイやられちゃったの結構痛かったですけども、えっとその分しっかりペッカヒーラーが残ってくれて、ガチャクイヤがやるべき仕事っていうのをウィザードがやってくれましたね。まあ、それができたのはまあ、今回外周部分から走ってきたホグライダーが10日弊社から出てきたんですけども、 まあ、こいつらが壁の中を処理してくれることによって外周を歩いているウィザードが守られたっていうのもあります、ね、その辺の今のウィザードを守るっていう意味で多分ホグライダーを出したのではないと思うんですよ。この辺多分殴り開けるつもりであの考えてたと思うんですね。この辺でペッカとえーどうなんだえーホグが合流するような感じを描いていて最終格まではもう勢いっていう方 こ, こだと思うんですけども。 ちょっとね、ペッカの進行が若干遅れたんで、ホグライダーがまあ最後まで生き残れずにやられましたが、まあ、とはいえ、あのパターンとしてはすごく綺麗ですよね。あの最後のこの壁の処理なんかはちょっとね、僕は、あなるほど、こんな勢いが あ, のあるんだなっていうねちょっと勉強になりましたね。はい。というところでですね、えー、と本日はタウンホール12と13におけるペッカスパビズですね、こいつを見ていきました。 で、タンホール13の方が特に今日話したかった内容なので少し厚めに、えっと、しましたけども、あの、透析器。やっぱりこれをですね、グランドオーデンのオデヒーで狙えるかどうかっていうところ、これがまず最重要。で、狙えた場合には、当然これ0時使ってもいいんで、0時使っても狙えるかどうか。で、狙った後にどれだけ低コストで主力のペッカとスパビズを狙っているその最終到達点まで、 埋めていけるかかどうか、まあ、これは壁の処理ですねでジャンプを使う、スーパーウォールブレイカーを使う、さらにはウッドランチャーを使うで。この辺なんですけども、ジャンプの呪文2枚ぐらいを使って、で外周投下屁者っていうパターンが結構、あの紬、ー、組さん見てると多いかなっていう気がします。し、まあ、それができるんであれば、おそらくそれが一番強いですね。中心部分はペッカーにヒーラーがついて、アチャクイがいれば、まあ、スパビーズもいるし、 別にウッドランチャーのダメージってそんなに期待しなくても突破できちゃうのでむしろ外周部分からの仕上げをできるように10日弊社がどれだけ使えるかですねなので10日弊社を使うってことは壁の処理をジャンプとかスーパーボールブレイカーでやるのでその数をどれだけ減らせるルートが作れるかこのルート作りプラス10日弊社を壊せるかどうかっていうところの2つを見極めながらこの攻め方を使ってみてもらうと結構あのー、前回のルートっていうかなが見えてくるんじゃないのかなというふうに思います はい。ということでですね、本日はね、タウンホール13、あとちょっと12ですね、のペッカスパビズですね、これを見てまいりました。あの今、今タンンホール12、13、陸環境まだまだ続いてますので、あの、ドラゴンとかね、空も非常に強いんですけども、まあ、そっちばかりではなくて、陸の方もぜひ楽しんでいってもらえたらなというふうに思います。 というところでですね、本日の動画をりにしたいというふうに思いますが、えー、このチャンネル、えー、タウンホール12から14までの、えー、クラン対戦の解説系の動画中心にやっております。まあ、こんな形でですね、あの対戦で全開取るためのヒントみたいなところをお話ししていくチャンネルになっておりますので、えー、いいなと思ったらグッドボタン、えー、チャンネル登録そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。